グループ名に恥じないその超新指摘対応が賞賛を浴びている。9日放送の VS 魂フジテレビ系にキンプリことキングリンチェの平野紫耀が出演出演。ミッション企画で紳士的な対応を見せ多くの視聴者を感心させた。四角騎士ユータと英語対決平野は先週に引き続き キンプリ、メンバーで番組レギュラーの岸優太と、どちらが真の王にふさわしいか、をめぐってバトル。まずは、駐車対決で勝利を収めると、続いてスタジオに場所を移し、英語力を競うこととなった。最初の意気込みでは、簡単な単語ではあるものの、隣に立った外国人ともコミュニケーションを図れていた部屋。 しかし、聞き取り問題では、得意の天然を炸裂させる場面も見られ、勝負はラストの、イングリッシュオーダーバトルに入る。近く、愛してるを言わせるミッションバトルのルールは、部屋を模した別室にいる外国人へ向かい、音声のみで指示を出していくというもの。平野騎士は日本語で出されたお題ミッションを英語で伝え、達成されるまでのタイムを競っていく。騎士には、 棚の二段目に入っているお皿を出してくださいというお題が出され、英語に宿泊しながら2分40秒でクリア。続く平野には、女性の外国人に対して、覚醒器を使って愛してる、と叫んでくださいとのお題が出された。近く企画だから、とフォローを入れ。平野は、ビッグマウスマシーン、ボリュームアップマシーン、などとつたない英語ながらも、 覚醒器が必要であることを女性に伝えていく。そして女性が TV 横に置かれた覚醒器を手に取ると、Say I love you shout ウト、e リーズ、と、愛してる、を言わせる指令に入る。すると平野は相手が女性であることを気遣って、ソーリーミッション。Mission. とこれがあくまでミッションだと、謝罪。パートナーでもない相手に恥ずかしいセリフを言わせてしまうことを、 謝る形でフォローしたのだった。四角心配りに賞さんが続出このゲームにもかかわらず紳士的な対応に視聴者は痛く感心したよう。SNS には配慮ができてて気持ちよく見られる比較とはいえ強制的に女性に愛していると言わせてしまうのをごめんなさいと思える平野さんすごい、めちゃくちゃジェントルマン。